方法を東三好やホームページ、ケーブルテレビなど他の方法を使いながらお知らせいたします本動画では従来型の携帯電話にてメール配信をご利用する方へ防災情報メールのご利用方法についてご説明いたします端末種類により表示される画面が異なる可能性があります あらかじめご了承くださいまず防災情報メールを登録する方法をご説明します 1. ご自身の携帯端末でカメラ機能もしくは二次元コード読み取り機能を立ち上げ二次元コードを読み取ってください二次元コードは現在画面に表示しているものです 2次元コードを読み取ると、メール送信画面が表示されますので、内容等を記載せず、そのままを送信してください。2次元コードの読み取りができない方は、メールの新規メール作成にて、該当アドレスを直接入力し、カラメールを送付してください。2、カラメールを送信すると、 東三好町よりメールが届きますメール本文に記載している URL HTTP から始まる英文での文字列を押して画面を開いてくださいメールが届かない場合はドメインを指定して受信を許可する必要がありますご自身で設定ができない方は携帯電話ショップの窓口へお問い合わせください 3. 画面を開くとユーザー情報登録画面が表示されます配信情報の項目では受け取りたい情報にチェックを入れてくださいまたグループの項目では配信を受け取りたい地区にチェックを入れて次へを押してくださいどちらも複数選択可能です受け取りたい地域区分がわからない方は 本画面で地域区分を記載しておりますので、該当地域をご確認ください。4、配信情報、グループの登録ができると、設定内容の確認が表示されます。5、設定内容を確認し、問題がなければ、登録ボタンを押してください。 設定内容に誤りがあれば戻るボタンを押して登録内容の修正を行ってください6登録が完了すると完了メールが届きますこれで防災情報メールの登録は完了です最後に防災情報メールの解除方法についてご説明します1 登録を完了した際に届く、完了メール本文に記載している URL、HTTP から始まる英文での文字列を押して画面を開いてください。登録内容の変更を、配信・解除登録の画面が表示されます。2、登録の解除を押すと、メールの登録を解除しますかと画面に表示されますので、はい。 を押してください三、3. 登録の解除が完了すると完了メールが届きます長期間ご利用がない場合は登録を解除させていただく場合がございますあらかじめご了承ください以上で従来型の携帯電話にて防災情報メール配信をご利用する方への防災情報メールのご説明を終了します